日常演武の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらピザハットのマイボックスで届いたちょっと待ってくださいねカルツオーネセット、ま、カルツオーネとグラタンオテトがセットになりますグラタンは好きなのが以 前, 以前食べたサイドメニューの中から選べますし新しいのも追加されていました新しい方から今回は選んでます そして赤い箱の中身はなんとこちらライスピザつまりピザハットで売られている変わり種ピザを食べたいと思いますこれは何だっけなちょっと待ってくださいねオマール照り焼きですね多分あとこちら牛カルビ明太マヨライスピザさらに、えっと、んこっちがオマールかん どうんうのシュリンプソーセージというのもありますね、<笑>どれなんでしょうね、もう、どれがどれかわからなくなってしまう、カルツォーネは、うんと、ペリヤキチキンマヨと、ガーリックミートチーズ、グラタンはトローリカマンベールと、明太ベーコン、そして、あ、そうだ、これがなんだっけな、ちょっと、ちょっとカルツォーネは中身はわからないですね、なんかぐだぐだで申し訳ない、なんと、こちら、ハニーシロップと出てますけど、これ、なん中身はおそらく。 キャラメルクリーミーチーズカルツォーネな ん, なんか甘いカルツォーネ甘いピザって出前だとなかなか珍しいと思いませんかでまあもちろんグラタンもセットになっているので<笑>これは食べるのは楽しみですではまずはやっぱりちょっと小さめのご飯ピザから食べたいと思います焼きおにぎりの上にピザの具材が乗ってるんですね何味かなではいただきまーす いします。<笑>ピザハットの代わりが、ね、ピザ味はいかがかしらねーうーん生地の食感はカリカリしていて美味しいんだけど具材の方はおおっていうのもあるんですけどまだまだ課題があるかなという印象です 何しろあの調味料がきつすぎて他が全部飲まれてしまっているというパターンが結構多いですねトマトの酸味やチーズのまろやかさとちょうどいいバランスになっている食材もあるのですが、ね、脂っこかったり1つの調味料がやたら強すぎて他との調和が取れなかったりというのも多々見受けられるので 生地は美味しいですが具材はもう少し改良の余地があるかなというのが私の正直な感想です詳細はこの後です<笑>ごちそうさまでしたまずご飯ピザについてですがどのピザも焼きおにぎりのようにご飯部分がカリッカリに焼かれていてしっかりと口の中で噛んだ瞬間に歯応えが感じられて美味しかったです自分の焼きおにぎりはもう 歯ごたえがあるカリカリとした食感の方が好きなのでもうドンピシャで好みでしたねでその上でいきますとまずソーセージは結構胡椒がピリッと引いていて刺激がありシュリンプはどうだう結構マヨネーズはつきつかったですねなのでエビの味はあまり感じられませんでしたあと食感もでもここにかシュリンプに入らずドミノピザのグズ 上部分は結構マヨネーズがきついドミノ・ピザじゃないわピザハットのまあすみません間違えましたピザハットの上部分は結構マヨネーズがきつめになっている印象が全体としてありますねなのでマヨネーズが苦手なのであればあまり注文しない方がいいかもしれませんで牛明太マヨも結構マヨネーズは強めで明太子の味はちょっと刺激 は, とはあまり感じられなかったんですね 牛カルビは結構味が主張してくるんですけどやはり脂がきついのでこれはまた好みが分かれそうですそしてオマールと照り焼き照り焼きも結構カルビと同様結構脂が強かったですねなので思ってた照り焼きとは少し違う気がしましたね、オマールはおそらくオーロラソースなのですがそれもまたマヨネーズに負けてほんのりくる程度んでしょうねうピザ生地の部分はご飯の部分はいいのですが 上に乗っている具材がもうちょっと改善の余地があるかなと全体としてはそう思いましたやはりマヨネーズがきついとどうしてもそれ一色に染まってしまうんですよねそしてカルツオーネについてですがこちらは外側の生地がカリッモチッとしていて普段食べる下がふっくらとしたピザ生地とはまた違った美味しさがありましたその上で照り焼き チキンマヨネーズ、マヨチーズこちらは結構チーズもマヨネーズと拮抗していてバランスが取れていましたチキンのはどちらかというと味よりも食感で勝負するタイプでしたねあとポテトは前に食べたのでレビューは省略させていただきますグラタンのめ明太ベーコングラタンこれも明太子の刺激はもう少しあった方が良かったかなせっかく明太子の刺激ったいてるのにただまろやかなだけではと少し残念な出来上がでした 続いてのガーリックミートチーズこちらはトマトの酸味がかなり効いていて外側のピザ生地とカリカリンと合わさって美味しかったですさらにカマンベールグラタンもチーズの濃厚な味が口の中でふわっと広がってきてチーズも楽しみたいのであれば一番おすすめできました最後に食べたの前にセットのオーロラソースとチキングラタンこれも どうだろう な, なオーロラソースと書いてありますが少し控えめすぎて結構ホワイトソースがかかってきましたもうちょっとオーロラソースが前に出てもよかったのではないでしょうかですが最後に食べたキャラメルクリーミーチーズはチーズは塩気があるんですけどそれでキャラメルの甘さがかなり引き出されていてとても美味しかった宅配ピザには珍しいスイーツ系のピザ<笑>大当たりでしたねと思いました これかドミノピザでもこういうスイーツ系のピザ扱った方がい い, い, いなと思いますねまあその辺はまあ各企業さんにお任せしますなので今回は最後に食べたキャラメルクリーミーチーズピザが塩気と甘さのバランスが取れていて一番美味しかったので代表として5点とさせていただきます全体としてはマヨネーズが結構きついのでそれ本 もうちょっと抑えるのと明太子やオーロラソースの主張がもうちょっとあった方がいいかなと思うことが多かったですただまだカルツォーネン食べていない商品もありますしグラタンも残ってるのでまた機会があれば食べてみたいなとは思っていますそれではご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると動画を拡散していただけると嬉しいです演武終演